はい皆さんこんにちはくつなワオンです今回は一時期ちゃんとやろうと思ってた企画の方をやりたいと思いますイントロダクションファーミーっていう企画を実は作ろうとしてたんですやろうとしてって私の記憶ではなんか音源までは撮ったような気がするんですけどまだちゃんと公開してなかった 気がするんですねそのままちょっと頑張って100問答えようって思ってどこかのサイトかあの引っ張り出してきたものを使ってやりたいと思いますとりあえず休 み, 休み100問頑張ってみますよろしくお願いします